ザゲームの輪で頑張っちゃうわよ足跡を得るか不安だわやっぱりディサイシブストライクモチーフはやばみなんかいっぱいいるネアがおぶせねえ後回しよこっちのチャイナミンを上はもう一手くそか やっと一発目この子にフェイズウォークの振りは効かなそうね。 念のためもう1回試してみるダメねあれは上から下に降りそう先回りできるかしら もうちょっと距離詰めてればよし振りがうまくいったわ。 なのにミスとかやめてだいぶ時間取られちゃったわ破滅くん銀さん僕お腹痛いんで早退しますは頭赤目出すぞ破滅くんこれ以上目立ちたくないんで勘弁してくださいまったく使えない従業員だわ ストライク持ちじゃない。 かせちゃおうあらミスったみたいね足跡があるわ。 ガラスが飛んでた？救助したわね。無理成功。 わね発電機とりあえずゲットきましょう。 灯籠優先だわ。救助したわねピンポイントこっちは板が危ない。 ピンクネアがうろうろしてて邪魔だわこらやめなさい。 寝間に会うかしらダメだったわんも起きちゃったわ後ろで爆竹の音がしたような 電気二つじゃないピンクネアが近くに潜んでるわえもう助けちゃうなんで一緒の方に逃げるのよ 食らっちゃったわ。何も見えない？やめて当てないで。 フェイズウォーク切ってよかったわとりあえず蹴りましょこれは先にサバイバーを追いかけた方がよかったのかしらそのまま救助に向かったのね 結果オーライ届かない あらピンクのネアに入れ替わったわ、うん、まず一人目いただいたわチャイナミン元気すぎよ。 この逃げ方ちゃんと考えてるわあらネアがいるわ。 もう一人減らしたいところねこれはかわいそうだけど人減らすの、優先しましょ この音は上から聞こえてるなんか横から出てきたびっくりするじゃないあ角度失敗したわ。 声がするかわいすぎかもう一人はチャイナみんね救助先か発電機先かどちらかしらまずいつけられてしまう この板が嫌だわ 私のワンで足が速くなったわ結局灯籠二つしか壊せてないよしよし私の任務は終わったわ 使い始めにしては頑張った。